また別の話題なんですけども、フラクタルな図形。フラクタルな図形というのは再起性のある図形。つまり、ある図形の一部分が全体と相似になっているような図形を言います。例えば、この図を見てほしいですけども、えー、正方形の四隅に小さい正方形がくっついていて、その四隅にまた小さいのがつっついているというふうになっています。ちょっと省略してあるんですけども、 で、こういうものはどうやって作ったらいいかというと、えー、前にあった最適的なメソッドを使うとできます。具体的なわけですね、えー、スキュアーズというのは中心じゃあ1分2レンの正方形のフラットラを書くと。まずこれを書きますよね。そうすると今度は、えー、この長さを半分にして、そして、えー、この一とこの一とこの一とこの一に自分と同じものを書く。 そうすると、最適的に読んだということは、自分と同じ形が作るけですから、この中でまたさらに、この周りの小さい日陰を書く。その中でまた小さいひっかけを書くというふうにして、まあ、相似な時計はどんどん描けてやるよね。ただし、このままだと止まらなくなりますから、えー、長さが十分、レンがどんどん半分だとかね。半分になっていった結果、長さが1以下だったらもう書いてもしょうがないから終わりにする。 この簡単純な場合に終わるというのがあれば、最適なメソッドは、堂々巡りに回らずに、ちゃんと、えー、終わって動くことができるわけです。でも、よかったらやってみてください。なお、うん、今の方ってのように、全部のって書いてしまうと、人工物っぽくなりますけども、乱数を使って、大きさはランダムに変動する。 あるいは子供が確実的にできたりで き, できなかったりする と, ということにすると自然っぽくなります。例えば木の枝みたいなものを描くのであれば、えー、ある方向に枝が伸びて、それからそういう枝が伸びて、伸びて、これ全部伸ばすと同じ形になりますから、えー、ここを伸ばすか伸ばさないかは乱数の値上で決まると。あるいは長さを乱数で少し決めると。そういうことをするとそれっぽくすることができます。 次は前回演習問題解説です。演習1は線分と二律物なんですけども、まあ、演習1のものは大体簡単なのです。まあ、バーティカルライン、えー、縦の線を吹くのには、えー、x は一定で y を変化させていくと縦の線が引けますね。で、傾いた線。これは、例えば i を変化させながら、x も y も i に応じて変化させると。そうすると、いくらかの傾きがてきます。 でじゃあ、この幅が1の線だと細いので、えー、幅を3とかにしましょうとかいう場合は、例えば、えー、80と79と81の4つの場所で、えー、縦は 変, X を 変, 変化させながら、えー、動かすとか、いうふうにすると、えーまあ、実際には幅3本の線はこうできないんですけども、えー、こういうふうにして太い線を作ることができるわけです。 次は、えぇ、ー、四角い。正方形を書く。正方形を書く場合は、この方法で、えぇ、ー、まあ、この線とこの線とこの線とこの線を書く。というふうにすれば正方形になりますね。で、練り手物についてはさっきやったように、この中を全部塗るんだら、この範囲、この範囲に入るもの全部の点をピーセットするというふうに、えー。ループの中にループを入れて、その XY 全部の中に色を塗るというふうにすればできます。 円周には、ま、ざまな円を配置します。これは、ま、入ってればいいだけなので、えー、ま、方眼紙を使って計画すればいいんですけども、円もだんだん位置を変えてやるとか。位置を変えてやるとか。すれば、できます。円周三3から4ですが、これが先ほど説明したさまざまな図形になるんですけども、えー、細かいことは省略して、えー、 一式どういうふうに変えたかというふうな説明です。最後にできる時期はこれなんですけども、斜めの楕円とか、えー、ドーナツ型とか、半透明とかできてますね。で、レコードの定義とか、画像の書き出すについては変更にないです。透明度はどうするかというと、現在、えー、このある位置のピクセルがこの RGB の値だったとして、 別の色を書き込んでしまうと全く不透明になるんで、新しい RGB の色と、今までの色とうまく混ぜればいいんですね。例えば平均を取るとかいうことができますけれども、えー、ここではですね、透明度 A として、A はあ、まあ、0以上1以下で、えー、A と B イコール1マイナス A の比率で混ぜれば、えー 様々なトウモードにできる。全く向こうの色を混ぜなければ、不ードになりますし、こっち側の色を使わなければ、全くードになります。そういうふうに変えることができるわけですけども。じゃあ、ピセットを見ましょう。つ XY と R と G と B を否定しない場合には、ゼロにするというのは前にもありましたけども、トウモード A も、まあ、標準はゼロ不透明でやるんですけども、A を否定した場合ですね、まず、 画像の範囲内に入っている場合は、入っていなければやめるというのは同じです。で、じゃあ、イメージ y つの R は、これまでの R に A をかけて、それから指定されたこっち側の R に1枚のナ A をかけて、整数にしてられる。えー、G も B も同じです。これによって、先ほど出たような、まあ、両方の色を混ぜるというのができるわけです。